はい、少年少女のみんなゆきだよみんなは野菜好きそれともう嫌いでもね大丈夫だよどっちでも僕も野菜嫌いなんだでもサラダはちょっと好き多分ねドレッシングが美味しいっていうかもう我々はドレッシングを飲んでるようなものだと思うんだけど今日は僕がね普段作ってる給水大臣サラダのレシピを公開しよう名付けてそう インドフスパイシアさレレ。というのはね、まあ、半分嘘で、まあ別にドレッシングはね、みんなこだわるところだと思うんですけど、僕はこだわりません。市販のものを使います。でも、ちょっとね、食材がね、皆さん特別というか特殊なので、それをね、見せていけたらいいと思います。それではああ、食材の入場です。玉ねぎ、セロリ、ベーコン、ニンニクチュー、ズッキーニ、マッシュルーム、サニーレタス、メイヨニ ー, ーズ、 いっぱい買ってきちゃったねでも大丈夫まずこの中の野菜どれから調理するか分かるかなそうだよね玉ねぎだよね玉ねぎはね苦みを取るためにあの辛みか辛みを取るために水につけるからあの早めにね料理の最初の手順でやっちゃいましょうそれじゃあまあ玉ねぎからやっていこうか まあ、この季節柄ね可能なこういうね新玉ねぎを買ってくるととっても美味しいかもはいこんな感じでね、えー、水に20分から30分ぐらいつけておきます 続きまして、セロリのね、筋を処理していきます。 マッシュルームだけで生活したらそれはそれでかなり満腹になりそうだな続いてフライパンでベーコンをじゃ炒めていきます はいとりあえずここまで見えないけど下にベーコンとか入ってますはいじゃあこれに先ほどここでね伏線がやってくるわけどこれ先ほどつけておいた玉ねぎを入れていきますはい正面ショートたちここまでついてこれてるかなとりあえずここまでやりましたよここまでっていうのはそのほら 野菜をいろいろ入れた。これで全部だ、レシピは。あとはこのニンニクチューブで少しニンニクを、生ニンニクを投入します。そして、マヨネーズのめっちゃいい匂いするんですけど、この金紙剥がすのめんどくさいね。入れていきます。たっぷりといきます。たっぷり、たっぷりマヨネーズしていきましょうね。さあ、そしたら、 ここから先があななたのオリジナル作品になりますいいですねここから先はあなたのオリジナル ThinkingMyOK、okay? ドレッシングは何でもいいんですけど僕はこのチーズ入りカレー風味ドレッシングが美味しいのでこれをかけちゃいますうわいい色めちゃくちゃいい色なんだよねこれが。 こんなサラダし食べれるのさ普通に LifeOfLifeQOL ダダ上がりまくりのハッピーライフなんだよねちょっと炊けすぎちゃったかなでも炊けすぎぐらいがいいあとはこれをボウルで混ぜ混ぜしていきますもう見ていただいて分かると思うけどこれは作りすぎですラーメンラーメンボウルに入れていきましょ う, うーん これが結構ハッピーライフハッピーホームなんじゃないでしょうかいや葉っぱとセロリの葉っぱの見分けがつかねえいきなりスーってきた時スパイシーな感じがこの事前にボウルでドレッシングと混ぜちゃうのもねあの昔マクドナルドに今もあんのかななんかマックサラダみたいなカップに入ってドレッシング入れてシャカシャカシャカって振ってこうドレッシングが均一になった感じがすごく美味しかったので 僕もちょっとそれを真似していてドレッシング上からかけるだけだとちょっとさムラっ毛があるしなんか下の方まで食べた時なんか味しねえってなっちゃうじゃんだからこうこういう感じにしていますで味が薄いのは最も嫌なのでかけちゃいますこんなジャンキーなことはね皆さんしなくてもいいと思いますというわけで完成です へーへーへーへーへーへーじゃあ早速ねこのできたサラダ食べてみましょう生マッシュルーム嬉しいうん、まっうん、まっうん、ま とは言ってもね、サラダーだけで夜ご飯食べれるほどヘルシーボーイズなので、普通に、これ食べずにとんかつ弁当も食べちゃいます。それじゃあまた、なんか、こんなクッキング動画でいいのか悪いのかわかんないけど、また明日も見てください。バイバイ。